「現れた桜小町、アルのない日常は鮮やかな色で染まる」「小鳥たちも気づいて」「せしく歌う桜小町、空気よき日の増え」ね「玄あんたを包む」「桜」 「憧れはずもない」「あなたを心する方へ」「人は集う桜小町散れぬし」 風吹く頃姿を消した桜小町あなたのいた心の部屋にぽかり穴がビへ西へ東へ北来たら桜小町出会えるまかならずわかるバイトに貼ればまたでこん